紅白、橋本環奈、三編へ。おろし、神ポニテお団子で魅了、ネット、全部お似合いで眼福でした。大晦日恒例の、第73回 NHK 紅白歌合戦、57.20 が31日、東京、渋谷の NHK ホールなどで行われ、女優の橋本環奈、23、が初めて務めた司会者の大役を見事にこなした。 本番を前に緊張の瞬間、と思いきや、大泉から、緊張してないんだよね、と振られると、幕が開いたら緊張するかもしれないですね。笑みを絶やさない今日心臓ぶりだった。郷ひろみとは、リンゴ殺人事件をデュエット。ディズニーとのコラボ企画では、一緒に司会を務めた大泉洋と、星に願いを大箇所、王歌賞続く、ジャンボリミッキー。では、 激しいダンスを息も切らさず、満面の笑みで踊った。アイドルの経験が随所で生きた。キュートな歌声は瞬く間に SNS で話題になった。NHK から期待されたのは、紅白と若い世代を SNS でつなぐ役割を、しっかりとこなした。ステージでは、大泉の手綱をしっかり握った。日向坂46の歌唱の際。 一人で金色のキラキラ衣装を着てバックダンサーを務めた三内圭介を大泉が山内さんだけ池に落とした金馬のようでねといじると橋本環奈がやめてくださいと切って笑いをとった話に花が咲きそうな場面でもしっかり曲紹介につなげて流れを断ち切る場面もあった何より耳馴染みよく大勢が話していても聞こえやすい声で しっかりと情報を届けた。松藤や由みのファンで、お母さんの影響でずっと聞いているんですけど、デスティニーとか、卒業写真とか、あげ出したらキリがないと話した橋本。すると、ユうみがサプライズで、まさにドンヒシャの、卒業写真を披露した。ユうみさん、50周年、本当におめでとうございます。橋本の声は、涙で震えていた。 何より視聴者を喜ばせたのは、ヘアスタイルと衣装の三変化だった。おろした髪に赤のロングドレス姿で、4時間半の長丁場をスタート。後半戦では雰囲気がガラリ一変。黒いリボンで束ねたポニーテールに白いワンピース姿で現れた。さらに最後は、お団子頭に体のラインが出たゴールドのオフショルダードレス。ツイッターには、カンナちゃんの衣装がどれも可愛かった。 紅白の見どころ橋本環奈の衣装チェンジやった紅白の衣装3パターン可愛いい衣装も全部お似合いで眼福でしたと絶賛の声が相次いでいたご視聴ありがとうございましたこれからも一緒に応援していきましょうねチャンネル登録をよろしくお願いいたします